今日は新型ステッパーゴンの新しいパワーユニット。こちらは今、旧型のユニットになるんですけれども、まあ、こちらを見ながら新型のパワーユニット、どの辺が変わったのかということを今回ご紹介します。先日、青山の方に行ってきて、実車見てきたので、オープンにはなってないんですけれども、まあ、私の見た部分についての説明を今日はしていきたいと思います。 でまず、このエンジン自体はキャリーオーバーになっていて、こちらは2リッターの IV テックエンジンになっています。まあ、これは変わらないです。で、LFA という形式のものになっていますで。新型になって何が変わったかということなんですけれども、まず外観上は大きく変わってないです。この樹脂のヘッドカバーであったりとかも変わらないですし、でこちらの方を見ていただくと、ホキベルトがついてない、全部電動になっています。 このウォーターポンプ自体も電動ウォーターポンプですし、この下にあるエアコンのコンプレッサーも電動になってますんで、置きベルトが付いてないものになっています、まあ。その辺も全く変わりません。じゃあ何が変わっているのかというと、まず、エンジン自体のフリクションが低減しているということです。で、フリクション、じゃあどこのフリクションを低減させたのかということは、オフィシャルになっていないので、そこはまだ分からないところではあるんですけれども、 カム周りなのか、同弁形周りなのか、レシプロ周りなのか、まあ、その辺は定かではないんですが、まあ、その辺が 手,、ね、手が入っている可能性があるということになります。もう一つは、圧縮比がアップされている、やはりピストン周りなんですけれども、今のこの LFA のエンジンは、圧縮比が 13.5 だったと思うんですがあります。 でそれがアップということなので、おそらく14ぐらいまでアップされるんではないかなと思うんですが、かなりエンジンとしても効率の、熱効率の高いエンジンにさらに進化するということが見込めるだろうと思います。その辺が変わっていますで。もう一つ、こちら。これ、EGR バルブなんですけれどもで、この下が EGR クーラーがあって、これ何するかというと、これ、 キャタライザーがあるんですけれども、炭ガスの悪い成分を取り除くためのキャタライザーなんですけれど、この下に EGR のパイプがあります。でこのパイプで、この EGR クーラーがあってで、これ自体は水が回ってるんですけど、冷やしてで、もう一度エンジンに戻すといった役割をしていて、まあ、それによって、 排気ガスの浄化作用というものを挙げていたりするんですけれども EGR 自体を少し見直しているようですで EGR 導入で熱効率を 1.4% 向上しているということなので、まあ、この辺の仕様というのが少し変わっているのではないかなというふうに思われます、はい、エンジンに関してはその辺が変わっているということが言えるかと思いますでエンジンから少し離れるんですけれども まあ、エンジン周りということで見ると、ここのワイパー。今の現行は、ここノズル式になっています。で、最新ものは、新しいステップワゴンは、ワイパー自体にノズルが搭載されたモデルになっています。そこが大きく変わったところになります。実写が見れますんで、実写見ていただければすぐわかるかと思います。あとは、エンジンのマウント方式。 もうマウント自体も特に変わらないんですけれども、ここの、これトルクロットなんですけど、この車体のこのブラケット、この仕様が少し変わってます。少しこう大きくなってます。そこもエンジンルーム見ていただければ分かります。それからこのラジエーターのコアサポート、まあ、当然ここのヘッドライト自体も外形全然変わっちゃってるんで、ここのラジエーターのコアサポート自体も形状が大きく変わっています。で、この辺のパネルなんかも少し変わっています。 でもこのエアクリーナーボックスとかここのサクション、この辺は大きく変わってないところではあります。それからもう1つ、大きく変わったところ、ハイブリッドユニットに関わるところになってくるんですけれども、ここの部分です。でここも覗き込んでみていただければすぐ分かるんですけれども、今回、新型になってからは、DC ・ DC コンバーターというものが、このエンジンルーム内に搭載されるようになりました。 電子デシンコンバーター自体というのは、バッテリーの出力を昇圧させる働きをするものなんですけれども、まあ、それをエンジンルーム内に入れて、パワーコントロールユニットに近いところに持っていって、それによって出力アップを図っているということのようです。まあ、通常ですと、まあ、200ボルト。このステップーゴンだと260ボルトだったと思うんですけど、バッテリーの電圧自体が。でそこから380とか400ぐらいまで。 昇圧させるといううのが一般的だと思うんですけれども少し昇圧、電圧自体が上がっている可能性っていうのがあるということで出力が上がっているということのようです。そこも変わっている大きなポイントになっています。で余談なんですけれどもよく質問されるんでお話ししておくと今回の新型ステッパーンに関してはパフォーマンスダンパーが あるんですかということなんですが結論から言うと今回は廃止されています一番分かりやすいのは後ろから見ていただけとすぐ分かるんですけれども、まあ、前から見るとどうなのかというとここ の, と こ, ろこのボンネットのストライカーの下をのぞいていただくとすぐ分かりますここのところにコンデンサーがあってその前にこのパフォーマンスロットヤマハ製のロットが通っているんですけれどもこれがありません、まあ、見ていただければすぐ分かっています まあ、残念ながら、今回に関しては、新型に関しては導入されていないと。でパフォーマンスハンパーの効果に関しては、私の過去の動画でも紹介してますので、まあ、目で見て分かるような形で動画を作ってありますので、興味のある方はぜひご覧になってみていただければと思います。まあ、主に、このエンジンフード内に関しては、まあ、その辺が変わっていると。 まあいうのが、まあ、今回、新型のステッパーゴンを見て見、向けられたところになります。もう一つ、ハイブリッドにとって、重要な、生命性といってもいいものがありまして、今、こちらは、運転席の下になるんですけれども、ステッパーゴンに関しては、ここに IPU、インテリジェントパワーユニットがついています。ここ、運転席の下、 でこのコンソールボックス、助手席の下にまたがってついています。でこの IPU を取ろうと思うと、この運転席とコンソールボックス、助手席ももちろんそうなんですけども、外さないと取れない。でなおかつ鉄板で覆われてますので、そこも取らなきゃいけないんですけれども、今回の新型になってからは、ここの冷却ダクトの取り回しの仕様が少し変わっているようです。でこちら運転席側なんですけれども、助手席側にもこのようについてまして、 これはタイヤの修理キットなんですが、この下についています。でどちらが吸気ダクトで、どちらが排気ダクトかどうかというのがちょっと私わからないんですけども、まあ、その辺はハイブリッド、しかもとさん非常に詳しいと思うので、ぜひお分かりでしたらコメントに書いていただけると幸いなんですけれども、まあ、このように、このステッパーンの IPU に関しては、このような形でダクトがついています。要するに バッテリー自体が発熱してしまうので、冷却性能を上げてあげないと、まあ、バッテリーの劣化等も生じてしまう、出力も落ちてしまうというのがあると思いますので、まあ、このような形でダクトがついてるんですけども、新型に関しては、この冷却排気ダクトの取り回しというものを今回見直したと、後ろからじゃなくてサイドに変えてきたということのようなので、まあ、そこはちょっと私も実写を今回見なかったんで、 まあ、実証を見ればおそらくわかるところになるかなと思うんですが、まあ、それによって出力アップがなされていると、まあ、いうことが、今回のステップアゴンの新しいステップアゴンのパワーユニットの変化点になっています。最後にもう一つ言い忘れていたんですが、このパワーコントロールユニットの下に2モーターのハイブリッドモーターがついています。でこれ自体がトラクションモーターと呼ばれていて、 駆動のの役割を果たすたすめのモーターなんですが、そこの仕様も少し若干変わっているようです。で今回は、このハイブリッドモーター自体の発電用モーターとトラクションモーターとのギ ア, にギアで駆動しているんですけれども、音を今回少し静かにさせたというのがあるようです。刃あたりを改善させたのか、そのギア自体の刃の 仕様そのものを変えたのかどうかっていうのはちょっと定かではないんですけれども、まあ、その辺を変更したと。あとは、重機ドルイレスのモーターに変わったということで、モーター自体も少し仕様が変更されているというのが、今回の新しくなった新型ステップワゴンのハイブリッドユニットの変化点になるということになります。まあ、最終的には出てきた段階でまた改めてご紹介できたかなと思います。 ということで、今回は新型ステップワゴンのハイブリッドユニットについてのお話ということで、現行型との変化点についてのご紹介をしました。当チャンネルでは車及びカー用品レビューを行っております。また最近では車の装備等のレビュー等も行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが。